キングドンズス撮影秘話。全国のファンから告白メッセージ。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。昨年末、年明けと2回連続で掲載し、大好評だったラグジュアリー企画から、キングドンズスメンバーのその魅力を感じられる撮影秘話を公開。さらに、 バレンタインの季節ということで、メンバー一人一人の好きなところをティアラ、ファン、たちに徹底取材。四角平の仕様、24。撮影日は、撮影中はスイッチが入ってぐっと色っぽくなるのに、それ以外はいつもの天然キャラ、ショー。この日は途中からしゃっくりが止まらなくなってしまい、びっくりさせてよから、とスタッフたちに言いまくっていました。章。 そういう時のくしゃっとした笑顔は、色っぽい表情にまる魅力があります。ファンスボイス。色っぽいのにくしゃっとした笑顔が好き。四角流せれ二22。撮影日は、カイトくんがベッドルームで撮影していると、奥のバスルームから飛び出てきたレンくん。脅かそうとしたものの出るタイミングがわからなくなり、10分以上待ったよ。と、し努力家で真面目なのに。 ちょっと不器用なところがたまりません。ファンスボイス。努力家で、実はちょっと不器用なところが好き。四角高橋海人、21。撮影日は、ベッドルームでの撮影が始まると、照れっぱなしだったイトくん。あまりに照れすぎて、カメラマン以外のスタッフが部屋から退散したほど、ショー。今をときめくトップアイドルなのにそういう無邪気なところ、母性本能がくすぐられちゃいます。 ファンスボイス。とにかくテレオクさんなところが可愛くて好き。四角騎士ユタ25。撮影日は、撮影の合間に冗談を言ったりおちゃらけたりして場を盛り上げていた騎士くん。実はこの日、一日中ハードスケジュールをこなしたメンバーたちを少しでも癒そうとしていたこと、スタッフはみんな気づいていました。さりげない気遣いができるところが素敵です。ファンスボイス。 愛され後輩キャラなのに頼れるところが好き。四角神宮寺ゆ太、23。撮影日は、絶景が見渡せるバルコニーでの撮影時、他のメンバーがじゃれ合っていたところを愛おしそうに見守っていた神宮寺くん。5人の中ではどちらかというと、口数が少ないからクールな印象だけど、穏やかで優しい性格が伝わってきました。ファンスボイス。